あなたの心にいるハートというわけでコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートだよみんなペットの写真ありがとうございますもうね結構前に Twitter でも書いてたと思うんだけどほんとに猫が好きなのもうねほんとに猫カフェに行ってみたい、えー、さて今回はアキネイター以来のバーチャル YouTuber っぽい企画クイック みんな知ってると思うけどこうお題に沿った絵を20秒以内で描いてそれを AI に判定してもらうけどねこれはもうねイルハートのためにあるようなアプリだから<笑>成績が良かったら褒美を用意してある褒美<笑>だっ て, <笑>だって<笑>えー、なんだろうあのかなああーもしかしてもしかしてあの公式キャラのパジション 分かりましッケーのカップまたは花。あ, 違 あ, あ違う、ま、たは花じゃない。花じゃない。花じゃない。あっ、ま、ちは花。でも他に描くことは。わ か, かりまし た, た。飛び込み台。または犬すみません。<笑>何の絵かわかりませんでした。<笑>はあ。雪の結晶。雪の結晶をける。わかりました。 または動物のりどわかりました雪の結晶ですわかりました走り書きわかりましたじゃがいもですわ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>かりましたズボンまたは正方形わかりました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 あごめんなさい<笑>えなんでこれダメなのへ<笑>えんうの<笑>えっえー、<笑>えっっええっええっええっええっ か, かわいいちょっとあっええっええっええっええっええっええっええっええっええっええっええっええっええっえええっえええっええっええっえええっえええっしえっえええっええってえっええっえええっえええっっっ ハリケーンまたはニアのス音符みたいになっちゃった。またはトラクター違う違う違う。またはスクールバス。あとはくことなャここにさ。ああ、した<笑>ちょっとさ。または走り書きえ。または先生もなな、ま、ここすみません。何の絵かわかりませんでした。わ<笑> か, かりました。ジグザグじゃない。ま、ちょっと待って待って待って待って。 わかりましたサンドイッチまたはイくまたはロブスターまたはカニまたは庭のホースーすみませんの<笑>何の絵かわかりませんでしたってたここ待っ て, 待ってお普<笑><笑>通のお風呂じゃダメなのわかりました、はい、飛び込み台またはベン チ, ベンチまたは橋、はい、またはテーブル またはピアノ。わかりました。パン。またはバンリの頂上。またはケーキ。すみません。何の絵かわかりませんでした。<笑>スケートボードス ケ, スケートボードって何わかりました。靴。またはキーボード。<笑>ねえ ま, たはまたはプール。ールまたはプール。またはホットドッグ。わ、うん、かりました。 池またはコンロ、うん、またはなきらすみません何の絵かわかりませんでしたあートースターわかりました飛び込み台またはベンチわかりましたテーブルまたはピアノまたはホットドッグわかりましたーそうそうそうトースターです ね、分かりました庭のホースまたはピーナッツ違うよ、ま、たはンパン ま,、うん、またはブレスレットわかりました。ットの、ままま、すみません何の絵か分かりませせんん何絵かかりでしたっっ逆に何がさしたの何がし た, のうしたそそ ブレーズレットじゃないよハロウィンうまい。うまいな、この人。なんでな、え、書いたじゃん、最初にこれ。こ<笑>れ絶対これよりハートじゃん。あ、あ、あれか。あれ心臓の方のハートだ。なるほどね。あ、また嫌かもしれない。え, <笑>え、これ一番多いかな最まあまあまあまあ。まあまあまあ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 わかりました飛び込み台。またはブランコ。またはドア。またはノートパソコン。わかりました。わ<笑>かりました。えんけい。またはが顔マーク。ま、笑顔マーク。まわ<笑>かりました。わかりました。<笑> UFO でかけよ わかりました虹または帽子わかりました。そらとぶるんです。わかってくれた。わかりました。飛び込み台または正方形け。わかりました。カメラです 確実ですねありがとうございますどうやどうや<笑>見ましたかほらね、やっぱりねいろとやればできる子なんですよ見たでしょみんな全問正解だよもうこれはね責任者にちょっとね一言謝罪をねもらいたいなって思うんですけどそこのとこどうなんですか 内容は決定したし<笑>ああわかりましたでも、でも、でもこれで無事にご褒美ゲットですみんな、見てくれてありがとうございますご褒美なんだろう、お楽しみだな<笑>結局、ご褒美ってななんですか<音> 詳細はこちらうんとおもてなしセットああなたの心にいるハートとエルハートのエアップエアップってさまあまあまあまあまあ、まあ、ね何も言えないけど<笑>えでも嬉しいなんか回復アイテムだね回復アイテムでもさ5 0五十と SSP50 と 服ってそこそここいいやつだだと思うんだいやこれはねぜひゲットしてくださいみんな絶対ね役に立つからイルハート役に立つ便利アイテムだからこれはねもう本当にねでもコナン配ったらさなんか便利すぎてこうもうイルハートな何<笑>て言うんだろうあのでもコナン配ったらなんか便利すぎてさ何こうゲームのさバランス的なのがさ<笑>崩壊しませんか大丈夫ですかまあまあイルハート的にはいいんですけどうわーいありがとうございます